セブンイレブンいいのかね。ああ、いてるかもしれないな。これ大きい、一番大きい。円墳でございます。ああ、大きいね。これはね。 南海湖やから南海湖か見てみましょうこれもどうもね来るんや な, なこれ海湖してないのかねこの大きやからね奥行きが舐めたらした 円墳で二十五メーター、高さ二点三メーター。それで頭、先導が、先導はここで始めたの。うん、もうちょっとあるそうよ。どっから測ってんのよな。この辺から測るんやったらね。七メーターぐらいあるけど。で、現実が約三点九メーター、四メーター。幅二点五メーター、高さ三メーター。その方がね、じゃあ、入ってみましょう。 どうね、西に照らされてよう見えますわあかりいらんぐらいだわライトはこの間ライトなかったんでね1670あるんけだなあかんじにこれは大きな使ってくれたわけですね奥の石1枚2枚3枚で。 天井石もね、天井石は1枚2枚かすごいですねここの古墳群ではこんな大きな石窟があるとはねらなんだね残念やね来たことなかったんやからね 横を取ってたかもしれないんだけどね見てないねちっちゃいねあのー、B 四分かな B 四分くらいしか見てないもんでそれはあかんわねすごっこれは絶対見てもらいたいねすごいんですわ市筑が高運軍の中ではでこういう硬そうで約1 0ルあるんですよねそさ技術はあ最高 硬そうだよね。ああ、すごいですよこ れ, これ、ね、豪族の破壊者はすごい。こうか こ, こかここは探すよな。この辺はここで住んだみたいな感じだね。ここがどうなんだろうな。ちょっと組み直した可能性もあるね。 あ、最高でございますこれね6世紀の後半ですかはいありがとうございますじゃあ D5 5分見ましょうか D4 5分やからどうやろう D5 5分かねこっちは だから一メーター一応、二十メートルってが手前がね。こっち細い細い石が多いけど、これはどうなってるんだこれは。ちょっと怖いの怖いねこの実は。こうか。一番高いところで百四五十センチどこか。 ちょっとね、かなり石かましとるんでね、あとで 組, んだ組み直したのかね、これ。うん、この後で。怖いわ。い<笑>はい。ありがとうございました。あり が, とうございますあが4、あ歩けあれが4、5分なら、これ3、5分かね。ちょっと狭いあの、低いわ。頭持って、痛いい。 ちゃんと帽子かぶったけどね、今日はね。16、5分。16、5分。16、15、14って、石、えー、入れるんかね。か入ってみましょうかね。はい、まず16から。大変やで、ね、これだけの甲府やったらね。<笑>ねえ、5分ぐらい降るんやけど、全然普ってないんで。 はい。結構大きいんですよ。これは奥まで10メーターぐらいですよ。手前から言ったらね。高さが1メーターぐらいか。よいしょ。はい、なこの辺が1メーターぐらいじゃないからね。ちょっと狭いんだけど。この高さはこれ2メーターぐらいありますよ。 ああ、硬さ出てこないでしょうか。ああ、これちゃんと見たら怖いね。随分かましてあるからね、一象ね。はい、長いは無用。ここはね、ちょっとね、1メートルぐらいじゃないからね、大変なんですよ。 手前の石がね、ごーっと盛り上がってるから入るの大変だけど出会いではあー、70センチ80メートルじゃないかそれだね、高さに見たくらいあるからねもうこんな切れ方。 このちょっと石がね、ちょっと飛び出てますわ、怖いわ。ええ、体で。これもね。ああ、首の足てありますね。ちょっとやっぱりビビりますわ、この、この興奮は。入り映しておいてくださいね、ビるのが。これは一番小さいか、この中では。 それでもまだ高さ 1m560cm60cm ぐらいか。 硬そうだよねこれもね、おそらく組み直したら可能性があるね。いっぱいかませ石が多いからね。やっぱ、怖いね、ぶらぶらでくると。はい 残ってるけど、これは赤でいらんね。わあ、綺麗。これの組み方綺麗やわ。一塁打は四十、五十ぐらいあるけど。あら、無双だそ袖が重いへんで、これは。 あら、ここないんかねも天井石ありませんか。D95 分、石管。石管は、これはね、復元した石管や。復元石管でございます。石棺がここだけじゃないんですよね、入ってるのは。この石管はどこに行ったんだろうな。あそこの、博物館に置いてあるのかね。 で使ってくれるよねか片袖でございますねでい最初見た時ね、これがもう苔がいっぱい生えて、すごかったんでね、もう古いのもうい<笑>たら思ったら、違いましたわ。風景も出てございましたか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ b 5分今終わりました。ありがとうございました。